おこういういいな感じで、で、うん、背中伸ばしますの痛、はいはい、いいくない<笑><笑><笑> これはあの、ちょっと首のちくですかね、うん。あ、首はね、ええー、硬いですね。いすかえー、はい。えちょっとこうね、前 か,、ま、か、あの巻き方になってますので、うん、まずこのね、えーえー、巻き方を広げたかと思います。はい、はい、少しちょっと、体を起こしてもらっていいですか。はい、はい、はい、はい、はい、こんな感じで。で後ろで指を組んでますでね、はい。はい、という感じですね。 こういうふうな感じで、うん、あの背中伸ばしますので、はいはい、ちょっと見ながってもらっていいですか痛痛くない<笑>びっくりするわ<笑>いなりきましたね<笑>めちゃくちゃだったな、今、はい、<笑>え、痛かった痛<笑>く、あの、びっくりしましたびっくりしたそうですね<笑>まあ、そういうことになるかな営業妨害になるって、<笑><笑>ほんまに<笑> ねえー、いい感じででですね。はい<笑>でえー、次はね。ね、はい、音した次首の方ち痛っ<笑><笑> <笑><笑><笑>ね、痛くない な, ん、はい、痛くないい あ,、まあんまアップで取れる恥ずかしいねすで、ね、<笑>はいうん<笑>はい、じゃあ反対の。ね、一緒から<笑>はい、うんはい、なんて<笑>問題始めるねそこでの方ね。う、は、ね、い。 後ろでちょっと指組んでやりますよね。あ、うん、首の後ろでね、はい。で、下を向いてもらってです、ね。あ、力抜いていただいて、後ろを倒してくださいきま、はい、<笑>しょう。大丈夫ですか。はい、聞こえました。<笑>自分の中で。は い, い。はい。はい。大丈夫ですよね。ちょっと音小さめですけど。ね、はい。 うーッという声の方をね、お聞かせくださはい、はもう一度上向きでお願いします<笑>右左どっちかこう倒しにくい方 と, とかしました、ね、こっちあこっちが倒しにすいじゃあ倒しやすいこちらがからやりたはい、はい、こっち向きに横になりでしょうかね、はい、えー、っとちょっと下の足の ここ骨盤をね、ね、え、ね、ー、調整しししていまます手はこう、うちら、はい、なんか小さくきましょう、ね<笑>はい、首ょ一つでなセルフ整体してないけど、ね、<笑>自分でね。<笑> で, あとこっち で, す力ではですね、まあ、足の方もねこうちょっと鳴らしたらなと思いますけどもね。はいはい <笑>あ、柔らかい。え、え、みたいですか。あ、すげえ。すご。もう柔らかいですね。割と体柔らかい。体は柔らかいです。ね、<笑> あ, あ。え<笑>いい、ね、え、はい、え、え、え、え。 あー<笑>またごんごん言うてだいぶ伸びてきたのでね、はいえー、最後よろしくお願 首の方もね、引っ張ってみようかなと思いますねはいえー、<笑>まあ2年前はなかったねこの首のきッセそう、なかった、ね、最近見てて、ね、なんか、怖い、まあ、ええー、あの、首ね、引っ張りますのではいで、ちょっと頭上げてみますこれ、はい、ですよ怖いめっちゃ怖いねんやってね、はいなんか ね,、うんまあ、ね、妹さん…怖い怖、い 怖, い怖い、怖いうちの妹だったら、100倍あると思<笑> すげえビビってましたもんね。ビビってた。お、えーま、これは音はね、多分外には聞こえにくいですよ。自分の中で、あの、そこそこね、こうやってるんじないかなと思っています、ねん。大丈夫ですか。んはい、ええー、まあ、ね。ベロかまようにしっかり、くじ閉じといてください、ね。はい。でも、下に置いておきましょうかね。はい。では。富士登山場でね。はい。 いや、すげえ、怖いげえこんなずれてるで<笑>めちゃめちゃ引っ張られた今<笑>そうなんで言いきましたねガリガリいい歌よあっそうですねわかりました、はい、こっちにも音が聞こえたけど自分の中ではもっとないもんなそうですねコッコッて聞こえた、はい、という感じでね、まあ、ポキポキに関しては、まあ、一通りね、はい、上から下までやりましたので、はいまあ、この後もうちょっとね癒し系で、ISK、リラックスしたいと思いますはい、はい、でも詞は減ってなくないですか<笑> ももともと少ななかったんでねンーあらうすげえ<笑><笑><笑><笑> 抜けないぐさな、はい、れで 1, のねちちだこ っ, ちこっちめ怖い。 なったね。うまいな。はまるところ。おお、はい。おお。すごい。すごいすごい。ポキポキやったもん<笑>、はい、<笑>ね。はい。ああ。コツをつ使える。はい。あーあ。おお。こういう感じでいきます。